こんにちは。こんばんはどうもー、テケピーです。前回作った天空トラックタワーを新たな拠点にしようかなと考えています。他の作業をしながらでも近くにいるだけでいろいろ資材が集まると便利ですね。いろいろ作りたいものがあるのですが、まずは道を拡張しようと思います。道が狭いとこんな感じに落ちてしまうので危ないですよね。いや。 それは操作ががなだけだだけと思うんだが赤さん自分の力量も考慮して道の拡張は必つですね装飾はどういう感じにしようかななんとなくでやっていきましょうはいとりあえず幅を3ブロックにしてみましたやっぱり丸石かですよねさすがに丸石だらけだとちょっとねまあ それは後でどうにかするとして、幅はどうかな広くなって落ちる心配も減りましたねけど、もう少しぐらい広い方がいいかな拡張前の階段ブロックでしたが、ハーフブロックで登るようにしたので、魚なだらかになりましたなだらかさはいい感じになったかな 厚みが1ブロックなのが心細いですね。間違って削ってしまうと穴が開いちゃいます。2、3ブロックは厚みをつけた方がいいかな。ここの曲がり角も直角に曲がるのが煩わしいですね。どうしよう。課題な一回です。どこから手をつければいいのやら、今の道をベースにいろいろ手を加えていってみましょう。あ、ちなみに天空トラックタワーは2層にしました。 巻層の高さを3ブロックで積み上げてます。回路のところにモブが巻いてしまうので、対処しないといけないなぁ。めんどくさくてやってないんだな。あたちん、そのうちちゃんとやります。そのうち、ね、いつになることやら。やることいっぱいですね。あまりためすぎないようにしないと。 ちょっと道拡張が置いといて別のものを作っていまし た, ただ今後も必要になってくるものなので先に作ってみました道の拡張をしながらでもたまってくれると思いますゴーレムトラックです以前に別の場所にも作りましたがここにも作りました鉄は何かと必要になってきますので、ね、ここにいれば鉄も集まるし 敵モブもぐロップするアイテムも集まります。効率的に資材集めができていい感じですね。作ってから少し時間が経ったので、どれぐらい集まったか見てみましょう。うん。少しだけありますね。イカも巻いてしまうのでイカスミもありますね。以前に作ったものはサボテンで処理するようにしていましたが、 今回はマグマ処理です。わかりにくいですが、板ガラスと上付きハーフブロックでマグマを貯めています。床が下付きハーフブロックなので、高さ 2.5 ブロックのところにマグマがあります。アイアンボーデムは高さ 2.7 なので、頭の先がマグマに当たって処理されます。ちょっと見えにくいな。ですよね。すみません。 こんな感じです。今後のアップデートで使えなくなったりするのかなとりあえず今はちゃんと動いていますガラス足りてないまたやること増えたな。 おっと降りてきました下付きハーフブロックなので変なが流ですがちゃんと流されていますドロップしたアイテムは下のホッパーで回収されてチェストに送られますホッパーは4つなので以前作ったものよりコストが少し高めです。 アイテムが飛び散るので、一応四つつけています。工夫すれば二つでもいいかもしれません。ちょっと上の方も見に行ってみましょう。 メンテナンスのために上の様子を見れるようにもしておきたいですね。今はブロックを積み上げていきましょう。スポーン条件はいまいちよく分かっていないので、ドアは一杯設置しています。水が流れている範囲は 18×18 ブロックで、 真ん中に 2×2 ブロックの穴がいいています水流は四隅が水源になっていて水源から6ブロックところだけ一段高くしていますそうするとうまく水が流れます家判んもよくわかっていないですがドアは外側から内側に向いた状態で設置しましたドアの上のブロックは必要かどうかわからないですがドアの外側のブロックは必要なようでした一番大変だったのが ここに村人を連れてくることでした村から結構離れているのでネザー経由で連れてきました村人を連れてくるために新たにネザーゲートを作りネザーの中を船に乗せて運んできました船が通れるようにするための道も作りました村人ゾンビ治療も考えましたが連れてくることにしましたどっちが良かったんですかねさでは道拡張に戻りましょう こんな感じにしてみました厚みをだいたい 2.5 ブロックか3ブロックぐらいにしています幅が5ブロックあると脱ッしても落ちる心配はないですねトラップドアの下に松明を置いて明るくしていますいつも適当に松明を置いて巻き潰しをしているので これでちゃんと湧き潰しなできているかどうか不安です草ブロックも整地するときにシルクタッチのシャベルで掘って大量に出てきたものなのでここで消費できてなかったですショートカットの道も作りましたゴーレムトラップへの道はどうしようかな こっち側の道はもういらないかなけど一応同じようにしています装飾って言えるものではないですか こういうのは初めてやってみました。慣れていないせいか、いろいろ悩みましたが、どうしようかなーと考えながら作っていくのも楽しいですね。もっとちゃんとした装飾を施した建築とかもやってみたいですね。うーん、どういうのを作ろうかなー。いろいろやり残していることもやらないといけないなー。資材集め系の施設を他にも作りたいと思っているんですよねー。あらら。 やること一回です。どこからやろうかなあ、そういえば、道拡張している間にどれぐらい鉄が集まったか見てみましょう。お、結構集まりましたね。次は鉄を使った何かを作ろうかなあと何個かゴーレムとガップを作ってもいいかもしれないですね。高さを変えたり、水平距離を離したりすれば複数作れるみたいです。いやぁ、 今回はいろいろ課題が出てきましたね。課題をクリアすると達成感を感じますね。頑張って一つずつクリアしていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。